はい、皆さんこんにちは。い、さんんこにち和ですで。今日はですね、横浜中華街にけるシリーズですねで。それを解説付きでお送りします。えー、こちらは前からね、やったシリーズなんですけれども、ちょっと人気のあるシリーズなんで、これからもちょっと続けていきたいと思っております。えー、早速、もう始まってます。出き込みが始まってます。今ね、こう手に持ってるのは、これ実はポトスなんです。皆さんね、結構ポピュラーですよね、ポトスってね。あのポトスが これね、実はスリランカだかスウェーデンだかちょっと忘れたんですけれども、そこからの輸入のポトスです。こんなに向こうの国だとこんなに大きくなるんですね。日本だと、せいぜいこんなもんじゃないですか、大きさ、大きくてもね。チーターだとこのぐらいですよね。それがもうこんな大きくなってます。これモンステラサイズですね。で、使用する感じとしてはモンステラと、ここに行って、今ね、ちょっとこんなことやってますよね、こんなこと。これはね、ライン出しますよって、多分こう、ジェスチャーで出してるんですね。 話途切れましたけど、こうフォトスは負が入ってるんでモステラーよりこう明るい感じでいけることができますので、えー、結構ねあのー、日持ちもしましたし、重宝できる花材だと思います。で今立てているのがこれオクラです。これ、ね、食べれるのっていう質問がすごく多いんです。実際多分食べれます。ただまずいと思います、えー。なぜならなんかもうなですかね。 柔らかい感じは全くしないですね。全くすごい硬い感じなんで、多分食べれるとけど美味しくないのは確実だと思いますね。まあ赤いしね、僕、グリーンのしか食べたことないんですけど、どうなんですかね、食べれますか、これ。わかんないです。食べれるっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとコメントでどんな風に調理できるか入れてみてください。多分ないと思いますけど。 今ねこのオクラでアウトラインを構成してます。はい、えー、ここで今持ったのがこれニューサイランですね、えー。この葉っぱはね結構いろいろと使えるんです。えー、今普通にこうあ今ねこう目の前の通ったのはこう前からちょっとたまに紹介している、えー、こちらの高級中華料理店のジュリーのカニカタですね。 美人さんですあで話は逸れましたけど、えー、これニューサイランはいろんな使い方ができます裂いて細くして丸めたりもできますしもうこう剣山なんかでねうんとこう裂いちゃって繊維みたいにすることもできます、えー、とにかくいろいろ重宝して使える画、えー、材で僕が好きな画材ですただ苦手にしてる人も実は多いんですこのニューサイランって実はね僕も、えー、苦手でした えー、苦手な花材っていうのは使わないんじゃなくて徹底的に使うんですよ。徹底的に使って使って使いまくってるとだんだん上手くなってくるんです、実はこの花材の使い方が。そうなると、実は嫌いだった花材が好きになります。これ家、ね、財嫌いっていうのはうまく使えないから嫌いって言ってる人が多いんですよ。なので 徹底的に使いまくって上手くなると好きになりますからぜひね嫌いな飾りがないようにあのどんどんこう嫌いな飾りを使って好きになってくださいね、えー、って言ってる間にニューサイラン結構入りましたね今ねこの下のところをこう切り込み入れて裂いてるじゃないですかこれはそのままニューサイ栽ン刺すと割とこうフォームをねこう寸断しちゃうっていうかあの じゃあ 切, 切っちゃうんですよね、こう幅が広いから。なので、そこのところをこう少なくして、フォームにはダメージを少なくしています。はい、はい、<笑>今ね、これ使ったのは、これ、このテクニックすごい覚えてほしいです。えー、これはレメゾーンっていう葉っぱなんですけれども、この下の部分を今カットして、あでも最終的に短くしちゃいましたね。 ん、えー、ですかねこれ結構長い葉っぱって割とそのまま長く使っちゃう人が多いです。今ほらもう一度持ったじゃないですか。これはどうするんだろう長くすんのかあ、短くしちゃった。<笑>これも短くしちゃいましたね。えー、っと、こいつダメだかな。こいつダメだな。えー、っと、今ね、あ、でもいいんだ大丈夫です。要するにこう長さをね、調整してるんですよ。で、 要は長い葉っぱってそのまんま使っちゃう人が多くて、えー、何ですかね結構企画って葉っぱの企画って決まってて同じサイズの葉っぱが何十万入ってくるんで同じサイズの葉っぱを集めることは容易なんですけれども長さの違うものを集めることって結構大変なんです今の世の中でそれをするには鉢を買ってくるしかないとかそういうことになってくるんですけれども、えー、このテクニックこれカーブをカットするっていうテクニックなんですけどこれ N フラワーデザインスクールのテクニックです えー、このテクニックを使うと同じサイズの葉っぱをスケールをねどんどんこうこう大きくしたり小さくしたりして、えー、いろんな、えー、アレンジのいろんな部分にこう当てはめることができます、えー、そうこうしてるうちに今ね持ってるのはこれかさぶらんかです説明すること多いんですよ今回ねこれね、えー、で今葉っぱ取ってるんでしょ この葉っぱを取ってるのはこれ結構ね実は重要なんですよ、ゆりって。あのね、そのまんまバサッと刺しちゃう方が多いんですけれども、そうすると葉っぱでアレンジメントがもっさりしちゃって、シャープさが全くなくなっちゃいますので、えー、ぜひね、これは葉っぱを取ってシャープな感じにしていけてくださいね。で、ゆりってこの角度が重要なんです。でね、今何の角度を見てるかっていうと、 これ、ね、今手前に1になんとなく咲いてるユリがあるじゃないですか、えー、もちろんそのユリを生かすんですけれどもそのユリの次に咲くユリがどういう風に咲くかとかいうのを考えて刺してます、えー、っていうのが次に咲くユリはすぐにこう咲いてきますからそれが咲いた時にこうバランスが崩れてしまうとアレンジとして見栄えが良くなくなってしまうのでそれが咲いた時にも見栄えがいいように考えてるんですこう割と、ねこう デザインフラワーデザイナーとかフラワーアーティストさんとかいけば作家さ ん, もなんかもそうでしょうけどいろんなことを考えて走ってるんですね特に、えー、こういう受け込みなんかの場合は1週間単位でこう受け込んでいくんで1週間後にどうなっていくかとか、えー、この花が咲いてどうなって変化していくかとかそういうこともいろいろ考えてやっていかなきゃいけないので、えー、大変なんですで今レザーリ フ, ファンでファンデーションワークをしてますね でね、全くねこうドレスコードとか無視した感じ で, ですけど、まあ、しか現場に行けないんで仕方ないですっていうかいつもこんな感じなんです僕はで今今持ったのがこれパイナップルです可愛いんですよこのパイナップルはでね日持ちがすごくするからこういう中華街とかこういうところの行け込みって まあ、夜は冷房を切ってしまうんですごく暑くなるんですね、えー、なのでこう冷房をつけた時には寒い冷房を切ったら暑いってい う, こう寒暖の差を繰り返してるんですよだからお花にとってはすごく過酷な条件になるんですけれども、えー、ここに今挿してる花材については そ, のそれをクリアして1週間ぐらい持つ花材を使ってますから、えー、このシリーズ見てると割と持つ花がわかるようになってくると思います特に今夏が暑い時期ですからね はい、出ましたはい、出ました。これはね、モスつナの定養、これが硫化デンドロですね。もう、ゆり、硫化デンドロ、オクラ、パイナップル、ニューサイラン、モンステラ、じゃない<笑>うーんポトスか、えー、この今のところこの取り合わせだと、もう本当にこう1週間以上いっちゃいますね。かなりいけますよ。 はい、えー、ここで持ったのがこれリモニウム黄色か黄色ですねえっ、ー、とこれはねえ歯、ーはい要は昔スターチースって花があったり知ってますか、えー、スターチースっていうと割とお墓の花に入れる定番のお花とかだったりするんですけれどもそれのハイブリッド版なんです、えー、ものすごく可愛くて綺麗で気持ちがしてもともとスターチースってよく持つ花なんですけれども えー、とにかくこれはね、いろんなことに使えるんで重宝しますねこれをね、改良した生産者さんはすごいと思いますで、これ最後かな、アンスリウムが出ましたねアンスリウムみたいな花は大きいから最初に刺したくなっちゃうんですけれどもあのね、実はね、結構こうデリケートな花で、ね、傷つきやすいです なので最初に刺すと割と他の花を刺している時にこう当たって傷つけたりしてし回ったりするので後からこう入れた方がいいです。で割とアンスリウムって方向性が出てしまう花なので最後にこの大きい方向性の花をピピッと入れることによってこうアレンジ自体を整えたり締めたりすることができます。 えなので僕はねアンスリムなんかは割と最後の方に入れることをお勧めしますけどまあそれもアレンジによってですねもうちょっとちっちゃいアレンジとかだと最初に入れたらやっぱしますねこれで終了ですねっいいこれだったらね本当にすごくコメントするのでぜひ皆さんもぜひしてみてください覚えてくださいねではまた んさいはい、えー、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。えー、チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。えー、もちろんね、チャンネル登録は無料です、えー。そしてスマートフォン、タブレットの方はそのこちらが見えてないと思います、えー。見えてないと思いますね。見えてないんです。なので、この下のね、リンクにスマチャンネル登録をするところがありますので、そちらからお願いします。 それではまた次回ぜひご覧ください。